よしああ加湿アケイ。Okay. はい、翔太です。今日はですね、実は年末年始、りょうさんが仕事でですね、帰るのが遅くて朝が早いみたいな生活なので、ホテルに泊まりに来てます。職場の近くのね。で、そこでちょっとクリスマスプレゼントをプレゼントするがてら、ホテルで一緒に泊まれればなと思って今回来ました。もうこんな時でもね、仕事大変だけどね、休めれないからね、うん、っていう感じでここに泊まってきたわけです。うん 何したあそこかな、うん、<笑>終了おかえりおかえりおかえりーいやーすごい美味しそうそうなのちょっと映しますねテーブルがないからね、うん、きれいに食べようねまあ手作りではないんですけど<笑>スーパーでねちょっと<笑>そうだね<笑>まあでも<笑>まあでもこれでも幸せだねううん、うん。<笑>じゃあ乾杯しよう先にうん。 いいねはい、かんぱーいかんい、うん、うまいうましい食べていこううんい た, いただきますいただきますどうぞでいや、俺ピザから食べよ俺もピザから食べちゃう<笑>いただきまーすえ、おいしそうこれをマルゴリータうんおいしいー。ーおいしいねーもちもちしてるうんうん スーパーのピザも侮れない。うん。めちゃくちゃお腹空いてたからめっちゃうい。ん。そうだよね。うん。うん。イエーイー。この動画が上がってる頃はもう年越してるよね。そうだよね。皆さんは年末テレビは何派ですか、うん、これは、はい、紅白派。そうだよね。うん。でもね、もうここ最近はもうリアルタイムじゃ見れないから、録、う、画、ん、して年明けて見てる。うん、うん、だよね。うん。ひょうにょう ねや、そのまま美味しそう。うん。うん。ピリ辛そうだね。うん。よかった。<笑>うん。辛みも美味しい飲んでる。飲んでる飲んでる飲んでる。大丈夫終了。<笑><笑>少量 いやーもうここ最近さ、うん、仕事バーってずっと入ってるじゃん、うん、しかも朝早いしさ、うん、夜遅いしさはいはい い, やいいねうんうんもうすぐ寝れるっていうのが移動時間短くてうんそうだねいや今回ね翔ちゃんが招待してくれたからうんうしいーありがとう 本当はね、明日5時起きの予定だったんだけど、うん。まあここに泊まれたおかげで、7時で大丈夫かな。まあでも早いけどね、それでも。まあね。ママでもしょうがない、今の時期は。食べてる、うん。このサラダ美味しい。うん。美味しい。うん、うん、うん。え、超美味しいんだけど、これ。ねえ食っためっちゃ美味しいんだけど。ねいくらが美味しい。うん、これ、わさび全部食べていいよ。 わさびうん。美味しいよ、それ。わさびが一番美味しいんだから、それ。わさびおわさび美味しいよね。うん。そんなもったいぶんなっても一気にいけって。<音声>美味しいでしょお。おっ。おっ<笑>あ、<笑>いけた。<笑><笑>いけるかい終了。少量 せー の, のごちそうさまでしたお腹いっぱいうんうんお風呂行こううんあ、風呂あ、風呂あ、風呂さて、お風呂に今から出発つおしんこおしんこーお風呂お風 呂, お風 呂, お風呂さ、あ戻ってきました、はい、久しぶりの温泉入ったら気持ちよかったさあさあ、乾杯しまうえー、いただきまーすいえいおいしいうどうぞ なんか、うん、俺らまださ見てる人たちはもう年明けた世界にいるじゃないあそうね俺らまだ年明けてないもう、ねまあ、ちょっとそわそわしてる時期じゃん、うん、そわそわするそわそわするをそわそわしてる時期じゃんで ね, そうねでさそわそうする思うんだけどさ、うん、あもう12月だねとかさ、うん、気づけばああもう年越すわー、うん、どうしようこの先ぐらいに考えるじゃん、うん、早っみたいなね早とかそうそうそうそうもうあとやべっ 何ヶ月でみたいなね。うん、あるある。うん、あれは、何あれ。終<笑>了。あれは、だってさ、歳の初めとか、なんか4月5月ぐらいとかだったらまだ言われるなんか、あ、もうあっという間に次の年になっちゃうな。やべ。みたいな。うん、何あれ。なんだろうね。ちょっとさ、うん、みんなその、年明けることに危機感を覚えすぎ。<笑> <笑>そんなそわそわしなくても同じぐらいの。来るんだから同、ね。同じ毎日がね。そう、同じ毎日が来るんだから、うんうん、12月31日も1日も変わらないなと思ってて。ただね、うん、あの区切りとして、線が引っ張ってあるだけで、うんうんうん、特に何が変わるってわけでもない。<笑>じゃないよね、うんうん。いや、だからもう年末ってものに踊らされてるなーって思ってて、<笑>俺らが。やばい。やべえなと思って。確かに確かに。俺もさ、ちょっとさ、10代の時さ、うん、あの、カウントダウンで、 ジャンプしようみたいな。おおおお。五。四。三。二。一。みたいな。わかるわ<笑>かる。わ<笑>かるあ。あ、あ、<笑>あ、あうん。で、どうせさ、もうその、それってもうすぐさ、さあ、二月とか三月とかなったら、うん。ああ、もう二月三月だねとか言い出すの。早いねとか。そうそうそう。結局ね。踊らされないで、みんな。<笑>踊らされないで、大丈夫。 どうってことないから、年越えても<笑>、うん、いやでもさ、年年さ、一年経つのが早くなるとか言うじゃんでもなんか感覚的にそれはやっぱある気がするんだよ ね, <笑>ねうん一、うん、年経つのが早い、うん、確かにひ、うん、ょうにょうさあ、ということではい寝ようかはい、はい、はい、寝る寝ようかシングルベッドだけど二人で寝るっていう本当はツインなのこの部屋うん一緒に寝るのうん、寝る 自分のことが好きなのね。うん。うん、よし、いいよ。ああ、気持ちいいね。うん。うーん。週じゃない。週はいい。おやすみなさーい。そして、あけましておめでとう。ああ、忘れてた。<笑>おめでとうございました。 今年もよろしくお願いしまーす。お願いいたしますー。おやすみなさーい。